卵一個、鰹節ね。またあればおろしにんにくあんなければにんにくチューブとかでもいいですか。そうですね。僕が開発したやつです。はい。えっ、ー、と陶器のレンチンできるっていう優れものです、ね。磁器も大丈夫なんです別に耐熱容器でも何でもいいんで、丼とか何でもいいです。これに鰹節入れてください。そしてえっ、ー、とこれをですね。ね六分の四十分。でこれで粉にします。 じゃあ40秒チンしたものですこれをですねこうやって砕いていくんですねそしたら焼きのこ一緒に蒸すともちもちになるからここに小さじ2スターソース小さじ2小さじ1と半分 これが甘みになるあればねラードね、はい、あのラードなかったらサラダ油でいいですただあったほうがラードってあのスーパーに売ってるから大、ね、体いい小さじ2ぐらいこれあるとコクがつくごま油小さじ1杯で味の素3分最後のおろしい。ラードいって 大体3分の1ぐらいあと、ね、はお好みですでそしたら蓋してこれで2分蓋がない容器の場合はラップでいいですでこれやってる間にスースーここに卵白だけ入れてくださいで卵黄は便利にのでってもらって水 120cc 中華スープそうめしはです大さじ半分とかまあ三分3分の1ぐらいでいいかな 半分の1あとちょっと全体的にかけますこれあったかくなったらこのスープのもと溶けるからこれ交換してまたチンしますからはいえっ、ー、と600あと2分半チンしたのがこちらです調味料の水分がいい水分に、えー、いい感じにですね麺に絡まって 焼きそばにもちもちになるそしたらまあスープ一1分半から、ね、様子見てください1分半から40秒白目が固まったら飲めますで全体が絡まったらごめん卵黄、はい、あればごまかねぎ振ってもいいけどごまとねぎ常備してるやつとかこんなの作んないと思うで今回はこちらで完成です